次のテーマはですねはいやめられないうん。まあそれこそ子供の頃からやめられない食べ物だったりまあ物事だったりねあの私寝る前の暴飲暴食がやめられないです今、ね、ええ、マジでえずっとですずっとです あ, あのカップヌードル五個入れて <笑>それは違いないそれはうんでた<笑>病んでた時ですね病んでた時ですね<笑>本当にそれこそまあ実家帰った時もなんですけど実家帰るとご飯は絶対出てくるじゃないですかうんうん夜寝る前とかに平気であのパスタとかもう結構何人前かのパスタを夜本当寝る前寝る直前にあの親に作ってもらって作ってもらうんかいはいもう家だったらもう何でもこう甘えます親ってお母さん あのご飯をうちお母さんにお父さんの方が作ることが多いお父さんに作ってもらってんの寝る前に、うん、あの大黒天さんもらってんの<笑><笑>、えー、大黒天パスタ<笑> 食べて寝るとあの気絶するように寝れるからみたいないやもうそんなことないんですけど、えー、もう本当に別にお腹空いてなくても何か食べたくなっちゃうんですよ寝る前に、ねまあ、食症なんじゃないの、ね、いや過食症とか違う気はする な, な, な で, もでも本当に食べちゃうんですよ夜寝る前へえ そ, その体型なんでしょう うん、いやだから結構大変ですよその分ど昼間運動してみたいなジムとかは行ってますけど、まあはいはいはい、でも あ, あのほんと食べちゃうそれが夜寝る前の食べ物がほんとにたんすいかも炭水化物だもんねで一人暮らししてるんで、うんうんうん、一人の時は、まあ、ご飯作るの面倒くさいんでポテチ一袋を食べてから寝るとか典型的じゃんえ、ですごい結構ほんとにあの食べます大学三年生じゃん大学<笑>三年生、うん、<笑>大学生みたいな<笑> あの最近モッツァレラチーズがすごい好きモッツァレラチーズとハムにオリーブオイルとブーチャンブーちゃんマッシュぐらな生活するねかそれを本当にそれは毎日は食べないですけど週に2回は絶対でそれ以外だったらポテトとかじゃがいことかお菓子を食べて友達と電話しながら食べて寝るっていうことが最近の3日です友達と電話っていうのは こう、やっぱりビ、ビビビデオ会話みたいなありそうビデオもしますし、まあ、普通通話だけもあるんですけど。スピーカー。スピーカー で, で、それが本当に楽しくて、一日の中の一番幸せな時間で。ストレスも確かになさそうだけど。 そそううななんんんでですすすよ何ををに話るかもう世間話ですよ、全然もうたわいもない話もう今日1日何したとかもう全然そういうことなんですけどもうお風呂入る前から電話つなげるんですよ。出たで、お風呂入る前から電話つなげて元同じグループだった友達なんですけど、うん、お風呂入る前から電話つなげてじゃあお風呂入ってくるって言ってお風呂の前に携帯置いといてシャワーしながら待って、あと何分で上がるとか言いながら。 でお風呂あがってそこからドライヤーしてるときも「ちゃんとドライヤーしてくる!」って言ってドライヤーしてで全部終わったらパッてお菓子開けて「食べるね」って言って食べながら話すそれがもうなんかすごく幸せな時間で楽しい時間あ飲み物はさすがにお茶を飲んでます なんですけど本当に楽しくてそれがもうもうやめられないですねもう日課なんで そ, それそれの電話に付き合ってる向こうもそういう感じなのかなあ向こうもそういう感じですへえ面白いとか向こうはあの今からもう結構23時とかでも ちょっと私ウーバーエイチ頼むわ。マジで。ウーバーで油そば頼んだりとかね。ええやあ、元元 NGT の子でしょ。あ、そうですそうです。え、言っちゃダメなの？全然。あの加藤みなみちゃんっていう子がいてて、みなそうそうみんなですね。はいはいはい、みなとずーっとほぼ毎日電話してま、ね、す。そんな毎日話すことあるんですありますあります。何話してるとか特に内容そんなないんですけど、なんか。うん 話さない時間もももちろんあ全然無言もありり無言全然ますお互いおのなんかやったりとか、えー、あとは湊とは夜も今この話なんですけど朝も起きたら電話かかってくるんですよ起きたーって言ってで家出るまでの準備の時もずーっと電話つなげてます、えー、いやー不思議な生活でたまにビデオ電話しながら「髪の毛何がいいかな今日は」とか何か「っとそれは何かいいかもね」とかうもう平気で朝起きて。 で、いけてるまあ、三時間とかずーっと電話したりしてます。ななんだろうね、もうそれが日々楽しくて、なんか。寄りかかれる、お互いの存在なのか、ね。か何でもやっぱいるんです、もう気使わなくていいし、なんか友達とはまた違う感覚なんですよ、メンバーっていうのが。いそ重要だ な, なんかそういう存在は友達って友達だけど、メンバーって、なんか家族寄りなんですよ、ね。友達寄りの家族寄りのみたいなのを、ーもうずーっと毎日一緒にいた子なんで、まあ、でも本当に、ね。 気使うことは一切ないんですよ友達ってちょっと「うん、あっごめんね」ってあるけど、うん、いい意味でその子ってもう全くお互い気遣うこともない、うん、全部知ってるもんねもう全部知ってるん で, うで す,、ねうね、もうすっぴんだってメンバーだからこそ、うん、一緒にお泊まりとかもするんでホテル遠征したら、うん、もうすっぴんも平気で見せれるしでも友達ってちょっとすっぴん見せるの恥ずかしいとかあるじゃないですかあそれ女性同士でもやっぱ友達でもそれあるんですか スピンだってすっぴんだもんね。<笑>何を見られたら恥ずかしいか。いやだから。あの男、うん。俺パンツですね。なんそん特殊なのを履いてるわけ。じゃじゃじゃ、カルバンクラインのあのボクサータイプ。そういうとこだよ。だ<笑><え><笑>からもうやっぱり今それ聞いたけど、な<笑>なこんな俺、女、俺は男だけど、こんな旦那いたらやだなと思うよ。<笑>カルバンクラ、イン男は黙って、カ ル, カルバンクライ ン, ン, ン, ン, ン。言えてないてなんだ。<笑>言えてないし。 なんだろうね、そう、うん、そ, それしか入ってない。黒、黒、こだわりなの黒のカラーマンクライン。いや、もう選択したくない、いやだな。選択したくない<笑>よ、いやだな<笑>だ。これは結婚できないね。え<笑>え、面白い二人のコンビ。<笑><笑>めっちゃいいコンビ。ここ結婚できないですね。私もこの、このミッキーミニーが気になって仕方ないですよあ。こ こ,、ね、この、もう、それがずっと気になって仕方ないですこ。こういうのいいですよ、服作るんだったら。いやいやいや。<笑> 出てくるからね。ポケットから。<笑>もうずーっと気になってました。カラさんこういうの嫌いだから。<笑>これ嫌いなんだ。でね、昔からやめられないものね。ちょっと僕一個持ってきたんですよ。はいはい。これですこれ。見てくださいよ。夜によって食べ物これ。じゃん。見えてる？イチゴスペシャル。これイチゴスペシャル。山崎パンあるの？山崎のイチゴスペシャル、うんうんうん。これがですね、多分ね、僕多分小学校の幼稚園ぐらいの時からあるんで、もう40年以上ですよ。 えー、そんなあるありますこいつこれがいまだに売ってるわけですよいちごスペシャルですよでそれはそれを食べしょっちゅう食べてるしょっちゅう食べてる週3全国で手に入るのかな、えー、はい、はい、これ全国うんいちごスペシャルこれ美味しいんですよでね全部食べた後にちょっと在圧、うん、罪悪感罪悪感<笑>罪悪罪悪どういうことかなだからすごい大金を押し付けられるとかそういう感じなのかなって罪悪<笑> ファイターさん。罪悪感あるの、ね。<笑>罪悪感ね。なんか、いや、いけない。全部、あの、全部。だから、おいしいものは大体罪があるっていうからね。そういう。いや、いけないってなるんですけど、週三食べちゃう。週三?。週三食べちゃう。止まんないですよ、ね。止まんない。いや、俺、あんま意識してない、せいか あんま見ないエビスでは多分売ってないですあそうなんだエビスで売ってないってことあるのかなでもあの私埼玉の実家のイオンに売ってましたかあっ結構割とイオンに行くわけですよ 仕込んでるでしょ仕込んでるとかね。まあ、あの、前回、前回の放送見てない人は、前回の小ぎさんゲスト会見てほしいんですけど、うん。あれ面白かったで す, すごい、まあ、そこで、そこであの、そうそうそうテイラー・スウィフト理論というのをありましたねーー。展開したんですけど。はい、あの、今日はちょっと、割と、深いテーマでいきたいなと思いまして。